あと2台か、これを回そう来たぞドワイと逃げろこっちからかよ ノーワンチェッカーの仕事はまだ終わってないぜ。や、ね、手いなげよノーワンチェッカーの役目終わりました助けてもらっていとか脱出だ3人で逃げるつもりが間に合わなかった。 いたロメロこっちだ。スティーブ俺についてきて。ここにハッチがあるんだ。鍵を持ってたのね。やるわね。あれちょっと待って。何やってんの早く開けなさいよ。鍵錆びちゃった。あんたたち何やってんのよ。うわキラー来ちゃったよ。スティーブ何をしてるの緑の鍵なのね鍵から落とさないと。早く。無理無理無理。何がしたいのあんたたち。ちょっとどいて、ちょっとどいて。どきなさいよ、アマンガー。誰ともどいて。私はいいやろ。 やっと行けた土黒待ちなさいいたわ。 こいつ今私のこと煽ったわね。私は許せないわよ。一応離れたけど、あいつだけは逃がさないわ。違う人殴っちゃった。そろそろ戻るわ。ベストタイミングね。 煽ったってことはこれも、承知してるわね。あいつらを元気に上がったわ。一人が早々に抜けて申し訳ないから逃がそうと思ったら、一人諦めちゃった。いるわ、男の子にはまだバレてない。えこれバレてる 一応逃げてるからバレてないあら偶然当たったわお尻がひょっこり出てきたちょっと待って今ニットボーンのことなんブーしてるから 気づいたお尻どいてお尻で道を塞ぐなどこへ逃げるの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 ちゃんと列に並ぶのよ次は容赦しないんだからね なんで戻ってくるのキラー来てるよ。クエンティンはけがしてるから。 僕が壁になるね。ドワイトありがとう。ちょっと僕のこと追ってこないで。ジェイクごめん。しまったチェーン切らなきゃ。 ダメだったなんで僕ばっかり追いかけるの やられたー助けたいけどバレてるバレてるよねい常に怖かった Thank、you